こんにちは阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今日は笹団子を作ります。今回教えてくださるのは福島さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今回の器はこちらです。 乙姫にある逃亡楽さんの作品をお貸しいただきました逃亡楽さんの紹介は番組の最後にご紹介していますのでぜひご覧くださいでは福島さん今日は笹団子はい。まあどうして今日はこのメニューにされたんですかあの今の季節になりますと、うん、きれいな緑色の笹の葉っぱが出てきます、うん、阿蘇では、うんうん、これはですねあの昔は これでお団子ご包みまして、うん、そしてあのお盆のお供え物それからお盆のお客様のおもてなし、うん、それから私たち子供の時はこれをおやつにして母が作ってくれてました、えー、ですから思い出のメニューでもあるんですね、はい、母の味を思い出しながら作りたいと思います、はい、はいでは早速、えー、お願いしますまず何から はい一番にじゃあこの笹をですねこ、うん、れはこう消毒というかそういう意味合いもあそうですね、うん、あのそれとですね、うん、この笹をこの湯がいた、うん、この笹の風味が残ってですねまたこれを利用してまた団子を湯がきますあじゃあ笹を、はいえー、まあ湯でたお湯は捨てないんですね<笑>はいそうです、はい、じゃあ次に次に このあんこを今日は10人分作りますから10個に最初から分けておきます、はい、今度はお子をこねます、はい、そしてここにお水を大体いいですね150ぐらいでいいかなこれしっかりあのこねた方がおいしいようです、はい、こうやって 手作りのものを備えするとね、うん、ご先祖様も喜んでくれますよね。そうで す, うですね、うん。はい、今度はこれをまた1等分します。はい、でこれをここはして。はい そしてあのお正月お餅を作る時のように、うん、こう広げまして、はい、ここら辺がやっぱり上手な人とそうでない人のつがつくと思います<笑>薄いところが<笑>いやそして、はい、ちょっとここをひねってこうあうあなんか餃子みたいになっちゃって<笑><笑><笑>、はい、そしてこれに片栗粉ですね。 あの片栗粉をまぶしとくと、うん、この笹の葉からこのお団子がよく取れるそうですじゃあ今度はこれを笹に入れます包みます もうこれでいいです、はいはい。ここに入れはい。し、はい、てください。福島さん、特製笹団子。はい、はい、ですね。どうぞ味を見てください。はい。はい